日本庭園とかもありますけど。うん。あんま興味ないですかあ、割と。あ、ああの、横浜三景園ってとこ。対戦を確認。うん。どうすかね ど, こどうしよう。 <笑>政治は、あまあまよくわかんないけどね、とりあえず使えてるわ、使えてるわ。<笑> いかがで 3KN? はい 3KN。うなっいともは、てか横浜です か, からバスでう、はい、ん。い逆に横浜以外でも全然大丈夫なんですけど。そうですよ。横浜で。ついでに手尾さん見ておうかな。なんもないですよ。うん。海鮮いいとこだけ見ようかな。<笑> いいっすけど洗濯物が部屋干しされてるのが見えます<笑>そんなに長くいられないってちらっと持ってくバロランとしてもいいですいやさすがにマウス持ってくるのめんどくさいないやマウスあのお貸ししますよ分かんない 慣れてるやつの方がいいんじゃないかしらでもまあこれ、うん、どうなれば治るんだっていくいやでもなそうじゃ私の方が多分ヘッドショットうまいんじゃないかしらテオさんより<笑>私の外用のマウスはあのー、毎回消毒してるんでここまでやってないあそう 相場ってこれ買えないんだあ相場はフレンジドローンとかゴーストドローンとかなんかドローンの値段上がったから買えないですあ上がったのかそん、ね。に50円上がった100円かじゃあ使わないですシール ド, ドーとかあとなんだっけなチャージの数とか変わったうん、ね。っここら 一<笑>人ってことだってよしケーキえ誰かいるってこと裏ワ裏ワあここいやあい や, いや裏裏こっちが裏<笑>こっちが裏でした<笑> 腕でやるには筋肉が必要だな。<笑> どこに行ったのこんなんか映るのかなこに使う この辺に。もう全然違うとこ見てるかも、ね。で、占いよはいい。もうちょっといい。いいセリフにしてくんないかな。そうかのやつ。 いいちょっと。ここ<笑> ここに煙、えー、ナイスブラドル。おを展開。えー、ラスト。どこにインテキがいる、はい、じゃっていってラストシティラストキッチン。 えじゃあこっちから来んのかみと、ね、からシティ行った。シティ行った。シティ進行。ンフディシティってどっちだったっけ こ, こ, こっちこっちだ。よし、えー。みんなかいかいて。 よく行くよく行く はいはいはい分かんない使っていいのかなあっ使っていいよこれって何か打てるんだっけ一応打てるん だ, るんだお全然見えなかったけどな降りた いつも一人だった気がするけど。あここになんか左の<笑>左にフェニックスがいこ ああ、全然見えなかった下の右な見っめっちゃ痛そう バイパーの毒も瞬時にして広がるようになったって書いてあった。大体の幅か。 あバイパーは B にいるか。行くぞ相場。了解。自分のこと相場っていうのに<笑>あっ間違えたあれいる<笑><笑>あはいはいはいえっと A フェニックス<笑>ミッドバイパー 構えてなかったどうあれピこうしういいなはちょっと。そうそうそうそう、アウトラインとか消せるんと えー、どうやって作るんだろうあっいよくちょっとちぃ。 フィニックスがめっちゃ前に出たんじゃんえっ<笑>ええウルトだなのバイパーえウルトおめんローミッド 後 ろ, 後ろバイパーここここ<笑>壁に入れなかった下がるんだ大丈夫か<笑>バイパーはね、なんだっけ、リスポーンとった。ここら辺で戦ってたっけど。 しただっダメだダメダ<笑><笑>ッティュートパイパーイパーとフェニックスが A にい る, 気がする うんどこに行くんだってうんナイスだけどあそっか私はこれ使いようねんか<笑>お、ふらふ ら, ふらするあ奥に奥は目 もうたりロードしちゃったよ。もう置いちゃうよっこいしょ。何か倒されてる大丈夫かなあこれって何か味方に当たる気がするな。大丈夫か。おい。どこにと 顔出さずに、そこでしゃがんで、右から来るやつ、待っときは勝てますよ。そうです。うる と, とうと。で、会場音したら、うる。うん。うると。ナイス。で。これで、これで打つの、みんなミニマップ見て打つんですかね、これ。m も押したら動かなかった。 スーパーだ政治ちゃんもとかありがとうついといてやすか B 政治あっ、えー、<笑>おいしそうおおっと ピーパイパーなるほどこれで拾えなくなっちゃうかめっちゃ歩いちゃうパイパーゼロゼロだけど政治が出てた気がする どこったうわー強いそれ<笑>命がけでやってる あ, と秒あっあもう売ると ってるけどよけた。 とどうして うーん<笑>ああ奥多めヘブン下多面、右右誰かあな<笑>た誰だっけ<笑><笑><笑>あれあ倒してくれた<笑>あれあみんな倒してくれてるんだよ い, いでしょ すればんだそこの入り口のとこへチョックボルトで止まるのかなあれどこだっけトストリースパイクはどこにあるのか分かった あ, あ いやでももうちょい左打ち取った。 いるけど何言っちミッドフェニックスと見たけどもう移動してるよねああ間違えたずっと気にしてたああすみませんそのピン間違<笑>クリック間違えたままです コーチコータイマーサイシューラウ<笑><笑>注意していー。 どこに行くんだろうあらやられちゃった大丈夫かなめっちゃ雲多いですうん奥左多めちょっとね右が見えなかったな なんかおるこれ A 行かないとダメ<笑>もうちょっと左上<笑>ねえ下に 相手の人見っとに行ってたっけ。 A1A おめえそっかうわ出たくないけどめっちゃみんな前いるあちょっと何も見えなくなっちゃったあ入っちゃった、A30、なんかどこいるっけ なった、はい、それええああーでもチャンピオン出るごとに他のチャン ピ, チャンピオンじゃエージェントの調整するっていうめんどくさいっすねあららと。 たからイニシエーターを着体化する結構わからなあれ、はいはい は, いはい、はいはいはいはいはいはいはいはいはいツいはいは 左に、イエローオークスそう、関係なかったね。ア<笑><笑>イス、ね。ロックダーツってやっぱ味方も黒んですよね、確か。つ<笑>けないと。 うん、入 っ, てきちゃったイいクいッい で撃っちゃったうわー突っ込んできそうロイヤルボックス後ろフェニックスマーブスちょっと受けたつもりだったけど ナイストライドって出ちゃうこれやっぱ下向いてよけた方がいいんですかねフラッシュってじゃあ後ろ向きますうん強く<笑>しようかなえでも Z が上がるからね 運命とナイス。そう？あ、そっか、そっちから来たんだもんね。どこ a に入ってんじゃないかな。私どこ歩いてんの？い、はい。いい<笑>に行っちゃったかな。いいですね。いいですね、うん。いいかも。真ん中から行ったら危ないかな。<笑>頭打たれたし<笑>。めっちゃ下がっちゃった。 ビーコートしてるビーに向かうまだわかんうん。ビーターよかっカメラに映るのかキャンセルあと三十秒。敵、残り1名は<笑> い, いよ。 おめえ売れたのかないや。んなことくあと10秒。お前ピンクピンクのるのかしら。おい。それは ミッドオーメンスもこれどうしちゃっていいのかギアを刺しても映んなかったけどあミッド相場うん表面がね だだだあっちょっと待ってちょっと待って<笑>上だった 一いるすいとこマゴシエフェニックスエレイナ。 あれ ちなみにどこでおさらしゅとええごき なの？分かんないえっぴょぴょっていったら二人なんかあっでもジェットが前にああっ左上フェニックスお兄さんいた<笑>そばも上を 右下に落としたどうしよく<笑> 50円の波数とか出るようになったな今回アップデート めいとうちえ、かぶんなかぶって、ね。えー えー、とおー？真ん中から来てる。はい、はい、マイナス60。うん、なんか家の中。なんて言うのこれ。えっこれど、なんていうんだ。あこれか。こういとかすごい。 分かんないここにい全電電池あれそうだっけ<笑>あそこそこ。あしたい。誰かしんだか全然見て、にでみて。い。装備を準備中。すまない。 見に行ってる。うん、どう、なんか、いいに行ったんけど。あ、かんない。うーん。ここらへん。変なとこ行っちゃったな。もう、こっないっけ。<笑>めっちゃ、えっ、ー、とね、エウラフェニックス。 スピードがよくある。<笑> 音か<笑>これでウルト使ってみたら い, なそれ解できない。なうんあんなに離れていても解除できないプレッシャーがすごいするするえー、っと ー b 2ーフェニックス E ああもう帰ワン1はツ。えーえー、っとねーフェニックスまた置いちゃいないけど大丈夫かなあそこに行こかうん やるやないまだいるビフェニックスうん聖地ちゃん大丈夫か面白いかええに行っちゃったかなえにくっ あ、なんかあるということはなんか売るとった方がいいのかなどこにいるかわかんな、ね、い。うん。あ、表面排除排除していいこれ死んじゃうのかな<笑>死んじゃう。 大丈夫半分解除できてるからでかいフェンスしてもらった方がいいのかなダメなんだああ惜しいナイストライトうん、うん、やっぱよかったホ<笑>ント ん, なんかあれ見た目により見た目よりダメージ出る<笑>キルジャーのやつもそうだけど えっ、えっと、なんかえ A にいたの か, かんない 目の位置分かってもなどっちか全然分かんないなあ見3等目多 め, おめんか見張ってるのかな、うん、えー、A オーメンスモーク A、えー、フェニックス わかったこれ 強, 強いけど変なとこ刺さったかも<笑><笑>えっとねアップステアのとこに壁作ってこれとか私こっち見てた 頑張れたよね。頑張れ。きついでまだ動くんだそれで頑張るねまだいるんだリロードしちゃった上んところナイスバータイムですバイタイム何で何でも変えるか うん、<笑>よくやった、うんかアあー、とたイプ じゃあフェミッうに、んうんうんうんうん、強いけどエ<笑>フェニックス多めのそば、うんうんうん 眩しおて。<笑> 二十キロくらいしましょう。<笑>頑張ります<笑>。でもなんか歩いてたら当た当たりにくいなとかいうのは全然実感なかったな。いつも歩いてるからかな<笑>。あと十五分。 週末めちゃくちゃ楽しみにしておきちなみに土曜日も仕事がなくなってしまいまして あ, あそうなんですかそれはそれで何か、うん、大丈夫かな<笑> ああ、ああー、そのほうがいいな、じゃあ。あ、で、すまち、朝でもできるか。と、さっきのアイスボックスか。 ちこれチートにな っ, てますなってるはずしましたよ一番下以外全部オフオンにしたんでめちゃくちゃすぐレベルあるからなこの中生顔の下のああ最初はそうですねロルもそうですねただそ300レベルとかいくとでもレベル上がるごとには 枠枠が上がるんですけど枠枠が変化するんですけどあれが500レベルまでしか公開されてなかったから五百レベル以上ないのかえっとまずイーゼメはえいぜゼメたは 開幕開幕の離婚はは こ, こからワンチャージでこうやって打ってえもう一回。ここからラージに来てるよ。こコこタ ネーム大体何だろう見方じゃないからこ こ, ここに2本ある か, ああ味方か、はい、ここに2本あるからこれの大体真ん中の5秒よりちょい上狙ってワンチャー ジ, ャージこれ刺さってますツーチャージででワンチャージもうちょい前ですここすここの前まで立ってここンさせてるとこ見立ってくださいえ ここだここだってここ、はいワンチャージで す, 撃するれで、まあ、大体なんかそれで大体なんかそれで大体んかっとこの上のやつ全員とまあこの辺隠れてるやつが映ります、うん、あとは意外と あれ私ここからそこに刺してるつもりだったんだけど こ, この真上も割と強いっすこれじゃダメなんですたまに同じじゃないうんどうですか、うん、それでもいいんですけどそこどこどこから打ってますこ こ, こ, こそこを抜かれるんですよまあこ こ, ここにフェニックスが来てたことがあるここから見えっここ、ね、ああ絶対あと ももそもここを出る時点でもうここから構成になりますしそこで離婚構えることが結構危ないんでもうここからワンチャージで打つのが一番安全です開幕大丈夫でこれワンチャージでちょい上狙って跳ね返すとちょっと上狙ってワンチャージ跳ね返すといい感じにな入るんですよこほんとだでもこれ何が違うんだ 違いますよここに刺すとここの裏見えないんですよ。ここここ見えない。ピン刺してるんでピン見てください、私の視線のここに刺すと、はいはい、こ, こ, ここが映らないんですよ。っえここに今刺さったじゃないですか。はいここに今刺さったじゃないですか、跳ね返って。はいそうするとここ映らないんですよ。ん これ最初のやつここに刺さってたじゃないですか。はい。それここを映るんですよ。ああはい。で2つ目のやつこの辺に刺さったんですけど、こことかこの裏が映るんですよ、うん。こことかこの裏が映るんですよ。ああ、ここ挟まれてて見えないのか。 そこがここにあるここに刺さると映らないんで2つ目のやつやるとこの中がまあ全部映りますっていうただ僕が映らないですよって話ですねあと離婚ってクールダウンが40秒なんで45だっけ打ったから開幕打ってえば40秒後なんで残り1分の時にはもう打てるんすよ2発目が。 だから早めに離婚一つ目は使った方がいいです、うん。だからここまでわざわざ来て使うんじゃなくてそこで使う っ, っていうやつですああ。そんな歩く時間ももったいない。ことはいはい。そういうことをす。これがまあ割とええで。あとなんかこっち側、違うち行って。え、これ落ちたここあ、本当とだ落ちてる。これもありです。うん えなんかやりましたここからここに立ってあそこの後ろこのカードに立ってこの辺に合わせてワンチャージで打つとここに刺さりますこれも壊されないそうここに刺さるとまあだいたいこの こ, ことかここも映るしこの中全部撃てるしっていう感じですえ どこに刺せばや正解なの。っか<笑>えっと、ここ、ここに立って、落ちちゃった。えー、っと、ここに立って、ここ合わせて、マッチャージ打つと、いや、ここに立ったんです。その下っす。ここだゴースト切ったほうがいいっすよ。ゴースト切らないと刺さらないんで。<笑> こ こ, ですここに立ってください。こっちに立ってください。んあのピンさせてるとこに立ってください。ま、はいはい、なんか全 然, 下全然ピン見えてないの私。下 下, 下ピンじゃあ。これで見えるよな、ね、これで見えます何か見え？見えないですか見える見 え, ん見える見えるいや。いや、私のピンです。あ、はい。見えますか うんここ 見, 見えるんですけどで<笑>すかはいここだえー、っとこの 下, 下からえー、っとまあなんかこ こ,、えー、っと こ, こねここに合わせてワンチャージでキャン こ, こ, だそれここに当たりますねもうちょい右かなんこれに当たらないようにこれを切る感じであワンチャージこれ そうするとまあここに刺さって、それを打つと、この手前とこの角に移るっていう、あ, ういういうあと、ここも全部といますし、っこの辺、こ, こうやってやってるやつもちょうど移るんですよ、ギリギリ。それ、ここに落とすのと同じじゃないですか。ど こ, こに当てると、あの壊されやすいんですよ。あー、なんか言ってたな、上, には上すぎませんって言ったら、あ、それ壊されにくいっ て, 言って。 こ こ, だここに落ちたらここにこえやついたらすぐ壊される逆にこうやって、まうん、守ってるやつがいるとするじゃないですか、うん、こんなふうに向いて壊すの大変なんで、うん。大変ですね後ろに刺した方が基本的には強いんですけどでミッドは私と攻めの刺すところはここにフルチャージで刺してます、うん、ミッドは ここフルチャージで刺してます。こ こ, こ, こ銀がなんか出ないけど、あー こ, こ, 撃するここフルチャージで開幕を出すと、えー、っとどうなるかっていうと、ここ打るんですよ、この。この坂にいってやつ打んですよ、ちょっと全部。ああ。あった時点でも打つちゃうん、ですよ私そっち側にいた時なんか、ここに当てようかなって思って。ャンここいや、守りは。 こ, このまま同じ権利じゃないここのです同じ金利じゃないですん原理は違い全然違いますえっと こ, ここからあのここに刺さるここに刺さると斜めなんでこの坂の下全部打てるって話んでまあここに打つとこの右も映るんでミッドすごい上がりやすくなります おーはいはいはいそうミッドの守りは守りで開幕っていうのはえっとここに、えっと、フルチャージで1回跳ね返して打ちますあミッドなんか浮いてるなこれ何上ぶって打ちますミッドから開幕 はいフ ル, チャフルチャージで、あのし上に白いコンテナあるじゃないですか、コンテナの縁っこを狙って、こうやって打つと、どこに刺さるかっていうと、ここに刺さるんですよ、違います、フルチャージです、あともっと上です、狙うの。 こ の, この角どもういすうこと ちょっと下すぎるのと右すぎますねこの白いコンテナっすよ、ね、あ, あっちですか白いコンテナの一番上の線ですそこですそこを刺すと B 攻め映るんでここここ映るんで全部で開くこんなとこ刺さっても絶対ワンウェイブは食らうんで強いっすこれここに跳ね返ってどこに刺さってるの ここに刺さっていますああうんでえっとミッドマりの離婚割とおすすめなのかもう一つあって開幕こ こ, こ, こまあここがスタート位置なんですけどここから始まったら即もうノーチャージで走りながらこうやって打ってここからサイレントでレッツーズっていうやつ もうちょい右っすね。こうやって打つと、もうちょい奥だな。なんか、ジャンプしながらかな。あ、これですね。うん。これ打って、これ壊すか、壊したり、なんか、あの打つったタイミングで、ここからこうやって決めるやつです。それはこのリコを壊そうとしてる人を打つってことです違くてうて。ああ。そうです。おとりなのね。 あとは B 開幕でよく使うのは、B 開幕でよく使うのは、こスタート地てなんで、あの、聞いてますはい。B 開幕でよく使うのは、ここから開幕これ打って、もうここ登っちゃう。ん登る糸 そこえー、っと、登り方なんですけど、ここ打って、そこサイレントです。そこシフト押しながらジャンプして、ここ、ストレフで、この木箱上に乗るっていう。んいや、こっちです。シフト押しながらいけるんです無理です。あ、あでも音鳴らないら音鳴らないっていう。音鳴りますよ。多分。ど なっても離婚を離婚を打った銃声のタイミングでこれ飛ぶんですよ。もしくは離婚がなってる間に。ああ。後ろに出ると敵に見えちゃうんで、後ろに出ずにここからもそのままストレーフです。ストレーフって何ですかストレーフはここからジャンプするときにジャンプして、えっと、A と同時に押しながら右向くって感じです。そうするとこうやって加速するんです。加速するはい。 あそうマニーホップと同じです。えカーブしないといけないんですカーブした方が安定して乗れるってだけで別にまっすぐでも乗れますよ。うん。あ、そう。こうやって乗れるんです。ありがとう。今ミスりましたけど。うん。ということはやっぱりあの、覗くときも曲がることで速くなってるのかな加速しますよ。 うん加速加速。加速こ こ, こ, こ絶対クリアリングしないじゃないですか。うーん。っていうか、もうそもそもこ こ, こ, こが危ないるん、大 足, 足だけ先に見えるんですよ、こっちから。もう見えてるんで、んあ下半身全部。えー、こっち全えこれ抜けるのけすこっち側を抜けるのこれ。抜けないし。抜けない。そってから打てないしけど、こっちから足とか胴体全部打てるんで、こうやって。抜けないのずるない。な<笑>んかずるいんです。 だから使うんでありがとう。やっぱたまにねこっから狙われるの。あと B 攻めでまあ使うのはうんなんか詰め警戒だと詰め切りなんだろう詰めてるのを警戒するときだと。 ここ刺したりしますねただ俺だとこの本当に手前とかしか手前とか右しか映らないんであんまり使わないよく使うのはワンハバウンーチャージでここだあミスったもうちょい上スーチャージまあ、でも刺さったからいいなここだここに刺さるっていうえ ここからコース狙うのはここよりちょい上ですねちょい上をワンチャージかツーチャージツーチャージだツーチャージでいいけどツーチャージでいくとこういうところに刺さるんですよこの上とかこの下にそうするとイエロー裏とここ詰めてきてるやつが映るんでまマ、あ、まチあ強いです開幕ってその次まあ B 側時 間, 時間かかっちゃったりして離婚がまた戻ってきたら どこかっていうとああちゃんと刺さってまあ離婚残ってて B なんか攻めあぐれてる時はうんおすすめなのはとりあえずそこからノーチャージで適当に投げてあっち側に打つとかあとはまあノーチャージでも結構遠くのここからここにフックルチャージでへえー、こんなに遠くん<笑> フルチャージツーバウンスでここに打つと、こんなところにも刺さりますし、うん、まあいろいろあります。まあ大体雑に打っても D は強いです。どこ打ってもいいです。あっ、たまに私怖いからこんなとこいないけどね、そあそこ、スパイ設置してる時、ねえー、ときにパッて出られる クリアしないからでそうっすね何がいっぱいかな ?B リテイクの時は こ, こツ2チャージワンバウンスとか使うとここに刺さるんでこ こ, だあここのイエローボックスのとこ見えるかここだ イ, エローイエロー裏とこの辺とこのさらに上も映るんで っまままあまあまあ強いっすあそれ地面に地面に落としたんでしたっけはい、あそこに刺さります。そこからそこかく隠れるんですよ。隠れた、こ こ, こから打てますここだ。ここからあそこに跳ね返すだけです。ツーチャージです。今、ワンチャージです。するキャンル跳ね返す角度って結構重要ですここ。そうするとあそこにほら刺さるんですよ。 れば簡単です こ, こ, ここじゃないですね、もっとこの辺で す, る撃する。そうすると刺されます。まあまあまあまあ、まあ、って感じです。ちょっとカッと。あいつもツーチャージでやってた。<笑>あえて刺さるんですよ。まあ、そうすると、まあたい映ります。 あと、設置中、敵が設置するぞってなってるときに、今この中とかで守ってるときは、ここから、えー、っとノーチャージでこの辺狙うと、イエローに刺さって、い設置してるやつってるで、うん。こんなとこ怖くて守んないな。こっなんけするあどっ でそしたら設してるやつ撃ってるじゃないですかそれをこの箱の中からこうやって撃ってうん。撃って撃この箱の中こうやって撃っ て, 撃って間に合う間に撃撃ってここで撃って間に合います今からやりますよ私はうんーいきまーす るじゃないですか、ま あ, あそうです、うん、だいたいここ壁とかスモークとかなんかいろいろ書かれてるんで敵には打たれないんでそれで勝ちですこれ銃声が出てもなんかこうミニマップに。 円みたいいいの出ななんですね出ないですねよ足音は出るけどありがとうこれがバニーホップです